いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。ワーですで。今回の旅先は、栃木県栃木市で、目の前に遊覧船乗船受付所って書いてありますけれども、栃木市3つぐらい、あの、相性があるらしいので、えー、小江戸、あと関東の倉敷、すいません、あともう一つ忘れちゃいました。ごめんなさい。というわけなので、今回は遊覧船に乗ります。でちなみになんですけれども、すぐ脇を流れているのが、鈴間川という川だそうです。 たくさん鯉が泳いでますね。あのボートで、うず川をぐるっと一周するみたいですね。じゃあ、早速行ってみましょう。え、蔵の町遊覧船定期運行の運行スケジュール、こんな感じになっています。とても耳寄りな情報を入手しました。なんと、この遊覧船に乗るときにですね、着物を着ている時100円の割引きがあるそうです。 ぜひ、栃木に行ったらですねこういう覧船を乗ってゆっくりと過ごしていただくとお失めしますね転身しました乃木原帽子からすげ傘にチェンジですでは、えっと、失礼しま す, ます、はい、あ、すみませ ん, <笑>んはいそれでは出発していきたいと思いますはいえー、出発の前にですねセレモニーがございますはい先導の私がですね 船が出るぞーと声かけましたら皆さん右手拳作ってるのおー!はい」と掛け声お願いします、はい、声が小さいとやり直しでございますので、はい、大きな声でお願いします、はい、それではいきます、はい、船が出るぞああ、はい、ありがとうございまー す, いっいまーすそれでは出発していきまーす、はい、いやー暑いですねこの時間が一番暑いかいねいですね<笑> まあね、熱中症にならない程度に楽しんでいきたいと思います熱中<笑> は, い, は, い, はい、本日はですね改めましてご乗せいただきありがとうございます、はいえー、この遊覧船ですね、はいえー、向こうに見えますグレーの橋ありますね、はい、幸せがっきり発生されてで高雷橋線にこ、はい、ちらの下まで行きまして、はい、U ターンをしていきます、はい、で、U ターンすると、えー、下の方に外側らでに来てる席がございます またそちらで U ターンするという約20分ほどのコースとなっております。今この川を、ね、登っている、遡上しているところですね。川の名前は、う、えー、間川といいます、えー。漢字で書きますとです、ね、皆さんの傘にも書いてありますね。巴の波の傘川と書きますね。えー、当て字ですね。 昔はですね、この川、非常に流れが速かったんですね。で、至る所に、こう、渦巻きを巻いていたそうでして、それで昔の人は渦巻き川と呼んでいたそうです。それが縮まって、渦間川というようになったんですね。うん、また、ともえという漢字はですね、あの、渦巻きを表す象形文字だと思って、まあ、昔の人が、おしゃれを聞かせ て, 当て、こてるちはでーはい、こんにちは、どうもー。どうも。 ずーっとお魚が登場して一緒に来てくれると思います。あ、綺麗な錦鯉がね。右側にいますね。あ、は、だ、い、<笑>また戻ってくる時に見れると思います。あはい、はいえー。進行方向の右側ですね。お屋敷が並んでいますね。白い、えー、土でできた壁ですね。どうぞ、えー、蔵が立ち並んでいま す, す。関東まで並んでいますね。 で下には黒塀が 120m 左とらなっている細長い敷地のお し, いしこれで一つのお家なんですねこれはですね塚田屋さんといいまして江戸時代の後期からですね木材の改装問屋輸送をしていたお屋敷になりますこの辺ですね材木はたくさん昔取れたんですね杉とか木抜きですねそういったものをですねいかだ状に積んでですねこの川を使って ずーっと下っていって東京の木場ですね120キロぐらいあると思います、えー、そこまで下っていってさ屋んですね3日2晩かけて、えー、運んだそうとか、まあ、急いで3日2晩ということなのでゆっくり行くと1週間ぐらいかかったこですねまた他にはですねこの川を使っていろんなものを土地で、ね、江戸に物を運んでいました この辺りでですすね、の生産が盛んなんですね今も全国の8割9割はこの辺りが麻生産していますけども、うんまあ、そういったものを使った、うんえー、日曜品ガったりそういったものをですね、うんえー、船に満載にしてですねここから江戸まで運んでいったんですね、うんえー、またですね帰りの船もですね、えー、いろんなものを運んでいったよう、えー、江戸からですね、ですね、うん まあ、この辺り海がないんでね海の幸とか、まあ、あとやっぱり江戸は文化的なものがたくさんあったんでねこうお化粧品とかですね日用品類ですね、まあ、そういったものを運んでいたようですいのなのでこの辺りね、えー、地名で入船町とか港町っていう地名があるんですね普通そういう名前って、えー、海沿いにつくものだと思いますけどもこの辺りはですねこの水運ですねこの周運船の運とかで周運それによって名付けられた ここが昔の、えー、栃木のへ、えー、というか縁ですね関所があったところですね。うん こっから右側が街中で左側はえまあ外みたいなとこだったようです橋の真ん中の黒い板あグレーの板ですねちょっと色が変わってますけどこれは5年前の台風の時にですね壊れてたところを直した後ですねやっぱりこう川と一緒に暮らしてる街なのでそういった水害もねよく受けるんですよね 上には声のレリークも構われていますね<笑>本当だはい、5枚以上行くとあの U ターンできないのでここからゆっくり U ターンしていきたいと思います<笑>はいこれより上だと流れが速いので川幅が狭いんですねなの、うん、でもう船は上がっていけないですね こくなっていきますはいっあ風がね涼しいような暑いような<笑><笑>、ね、さっき天気予報見たら37度みたいな感じになってますからね海温より高いかもしれないですねこれ<音声>今ちょっと上の方で工事してるのでちょっと水草が流れてきます、ね、<音声>いつのはもっと透明度が高くてですねあのもっと川底見えるんですけどいつもは工事してるんちょっと うんうんうん、この辺りはです、ねえー、栃木菓子のというふうに呼ばれています菓子っていうのは昔の船の荷揚げ場ですね、うん、あの起こりはですね今から400年前ですね1617年にですね、うんうん、福沢家康を静岡県の久能山からですね日光東照宮に改装するあのお墓を移動するっていう時にですね 必要な物資をここで荷上げしたんですね。で、ここから日光を東照宮に運んだとまあ、それが事の起こりと言われています。まあ、当時はですね。流れが速かったので、あのこうやって下る分には楽なんですけど、上りは非常に大変だったようで、両側に道を作ってですね。馬とか人とかですね。船を引っ張ったんですね。それでこう物を運んでいったいうその時にできた道津が繋。 今ちょうど車が走ってる右側の道とか左側の歩道とかそれが綱出道の名残ですねまたそれからですね30年後ですね1647年になりますと、えー、京都の朝廷からですね毎年二個東照宮に天皇の使いが奉納しに参るという行事が始まりますその時に通った道がですね二個霊平師街道とす から日光東照宮までつながる街道ですねその時の宿場町として栃木はなりましたなのでですね、えー、今左側ですねちょっとここから見えないですけど大通り側まあ大通りですねが日光霊平市街道の名残ですねなので栃木市はですねこの宿場町としても栄えましたなので栃木はですね小京都とか小江戸って呼ばれることあるんですけど小京都っていうのはこの 米平街道のの町としての川ですねで小江戸っていうのは川で江戸とつながっていたこと両方名乗っているわですがなかなかないと思います、うんまあ、それからしばらく経ってですね明治時代になりますと、うんえー、栃木市っていうのは栃木県の県庁所在地に明治時代の最初の13年だけなったんですね まあ、当時は宇都宮県と栃木県というのがあってそれが合併して今年は栃木市が県庁所在地になってま、まあ、途中で宇都宮に移動したわけですけども、まあ、その結果ですね栃木市っていうのはほとんど戦争の復讐を受けなかったんですね宇都宮は非常に復讐を受けちゃいましたけども、まあ、この辺はほとんど受けなかった、まあ、そのおかげでたくさんこういった古い町並みですとか蔵が残されているということですね それからこのです、ね、こののつがと呼ばれてま、まあ、地味のでいうとねやっぱり川越とか大きいのであのよく皆さん知ってると思いますけど実は蔵が残される方は敷地がずーっと奥に長くて裏に蔵がこされているのであんまりよく見えないんですけど実はたくさん残されていますね。 関東の倉敷なんても名前も聞いたことありますからああそうですね関西だとね、倉敷とかもありますよね関東の小江戸っていうのは川が全部江戸と繋がってたんですねそれでみんな輸送をしているとか川越は新樫川っていうんですかねずっと通っているところですね沢、うん、原は利根川を使ってずっと東京まで向かったんですよね、うん はい、こちらの橋がウズマガーバスといいます今日は暑いんでね唯一の日陰にありますけど貴重<笑><笑>、うん、な光を楽しんでくださあ、ここにさっきいたそこにねカワウがまたにアがいますねカワウがいますねアがかい、うん、彼もねたぶん暑くてねあそこにずっといますね<笑>カワウはですねちっちゃな小魚をね食べるんですよねなの、うんうん、でね、そこにいたってしょうがないんですけどね<笑>もう暑くていらんないんですよね暑いね こんなに逃げない川は初めています。全く警戒しない。そうですね。やっぱり風がね吹いてたりとか水温もあるのでちょっと涼しいですよね。先に行くと二股に分かれてますね。 左側に行くと、えー、本流ですね、えー、東京までつながっていますへ、えー、ずーっと行って渡良瀬川に合流して利根川に合流して、えー、千葉県の野田市にある関宿っていうところですねそこで江戸川とつながってるのでそこから江戸川に乗り換えて南下していって東京に向かっているっていうことですね右側は大平っていう地域ですねお隣の町の大平っていうところの、えー、農業用地ですね ブドウとかがたくさん取れることころですね。あ, あ、そうか。だから間岩船からこっちに来る時果樹にいっぱいあったのはそういうことか。そうですね。大平には大平山っていう山があるんですけど、あんまり水が出ないみたいでこっちから水を回してるいたいですね。この辺は鯉が多いですね。す大きい鯉がいっぱいいますね。鯉<笑>って本当50年60年ってね生きるみたいで。 あの待ち合い所にも書いてありましたけど「こ太郎らっていうね大きい 1m ぐらいのこがいたんですよ、えーまあ、それが去年の台風で流されちゃったらしく捜索中でね見つけたら1年間船に乗り放題っていうキャンペーンやってますから頑張って探してくまさ<笑><笑><ね><笑>いねえ大きいのもるけどもっと大きいんだなえ本当ここにいるでも十分大きいんですけどね、うん、これよりもね本当大きいのも倍倍3倍ぐらいうんすごいな こちらが瀬戸川らっ、ねいいね、<笑>カモもね今はカルガモだけですけど冬になるとねシベリアからたくさん渡ってきて100以上いますね五六種類ぐらいのカモがここで鯉と餌を奪いあってね<笑>鯉の頭をね組みつけながらね餌を食べてますねすごいすご 疲れ<笑>逃げるね、逃げてるんだね。味方なんだね。この声は昔市役所で話したっの声、ね。声はね。実はこのカ川は日本で2番目に汚いっいう時代があった。まあ、頑張って水質改善して綺麗になったよ。っていう pr の時にたくさん声で話したんで。なので、たまにいる錦鯉みたいな綺麗なやついましたね、うん。あれはもうその頃に放った。 あですね、えー、ただね数年前にコイヘルペスっていう、ね、病気が全国で流行ってまして、うん、その時にニシキガは結構死んじゃったみたいですね、うん、今は黒い大きいやつもっぺんにてますけど本当はねいろんな種類のが見えますよ この辺りで歌のご紹介をしていきたいと思います<笑>今日はですねあの私が歌うんですけど、はい、今コロナの影響で歌わないですっていうふうになってるので、はい、あの私より上手い扇動が歌ったあの録音がありますのでそちらを聴いていきたいと思います、はい、その前にですね歌詞をちょっとご覧いただきたいので遊覧船のチケットをお持ちですかねそれの裏面をご覧いただきたいと思います、はい<笑> 裏面にですね「栃木菓子船頭歌っていう歌が書いてありますこれは何かっていうとですね昔の船頭が、えー、ここ栃木から東京に向かう時に歌っていたという歌ですね引用みたいなものです、えー、歌詞見ていきますと栃木菓子より津賀舟津賀舟っていうのはこういった底の浅い和線ですね、えー、流れに任せ部屋までってい部屋っていうのは、えー、ここから南に行ったところにある 遊水池とかあの辺の地名ですね部屋まで下りゃ船頭泣かせのかさかけ場と、まあ、ちょっとした難所があるよということを言っています2番がですね向こうに見えるのは春日の森よ、えー、春日の森っていうのはここからちょっと下ったところにある春日神社というところの境内の森を指してそれが見えるともう栃木が近いよという目印でしたんね、えー、宮で咲くかな栃木で知る宮っていうのは江戸ですね 花っていうののは商品江戸でたくさん買い付けてきた商品を、まあ、栃木まで持ってきて、えー、栃木で広く売れて知っていってほしいということを書ってますね。で「ちりけ流れで行きます」るいう曲そんな歌を歌ってですね昔の人は、えー、川をずっと下ったり上ったりしていたようですという感じで簡単にですけども6音、えー、ですが、えー、聞お聴きいただきたいと Thank、mm -hmm. you. ね、昔の人は東京まで運んでいた、ね、それでは場に戻っていきまーすよ、うんうんうん<笑> ああ、ひらつき場に着いてから、お立ちください。はい、最初ね、はい、あの、ちょっと揺れるのであ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。